今から家族旅行でホーチャムイってきま チャンネル登録お願いしますミッキーの場所で休憩します オーシャンビューすげー<音楽>子供部屋すごー<音楽>めっちゃすごいやん これ、プールがマジでやばくて子供にはもう大人気でしょこんな最高や帰るーこのプールの広さね広さの広さこの遊びも遊具もありまあい有料なんですけどね遊具は。 でこのプールからのからのからのからのからのからのからの海プライベート海これかなり管理されてるゴミもないしめちゃめちゃいい最高絶対来るべきこれマジで<笑>あの<笑>あれですお金とか一切もらってません いやマジでいいわ最高プライベートビーチ最高です いや、子供の遊びとしては最っくですよただ工事している部分もありますめっちゃでかいチェス発見これこれこれこれこれこ れ, これめっちゃでかいチェスだよこれチェスっていう 将棋みたいなやつ。うん。なんかぐるぐるぐるぐる同じとこ待ってるし。なんだよー。 曜日によっては空いてないお店とかもあったりするんでねそれはちょっと難点ですねキッズルームもありますただ1時間10万ドン1デイ30万ドンという、まあ、少々お高い部分もありますがかなりキリ まさかの先ほどスタッフさんから、まあ、何の仕事してるのみたいなことを聞かれまして、コメディアンって言ったらですね、なんとテレビで見たことあるよと、たくさん野外でしたよねみたいな言ってもらえて、ちょっと芸能人感、今出して、しかし芸能人感 出, 出して、動画撮らせてもらってます。 本日の夕飯はをいただきます。 このバスで、帰りまーすちなみにこちらのホテルからまあ、タクシーに乗るってなるとこのタクシーを利用するんですけれども、あのー、ホーチャムの飲食街飲食ストリートまで行くのにだいたい片道5万ドンぐらいで到着できますグラブが呼べないっていうのがね まあやっぱ豊ちゃん無だからなのか文太郎とかだとねあるんですけど。